キンプリカンムリ番組終了。ファンの心を引き裂いた23時過ぎの脱退発表と待ち受ける茨バラのご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングアスのカンムリ番組キングアスルキンプル日本テレビ系が5月20日の放送をもって終了する。 4月15日の放送で発表された。通常放送は5月13日が最終回となり、20日は午後7時56分から2時間スペシャルが放送される。番組の終了はメンバーの平野市要、岸優太、神宮寺優太のジャニーズ事務所退所に伴うもの。3人は5月22日に脱退する。 2021年5月に特番としてスタートし翌年の1月からレギュラーとなった同番組。スポーツ報知によれば、日本テレビの編成部長は、3月時点で番組を終了する予定はないと語っていたそうですが、一転して終了。いよいよ時期が迫ってきていることを実感させる一方に、ショックを隠しきれないファンも多いようです。週刊式者。 それは2022年11月4日23時過ぎのことだった。ジャニーズ事務所は平野、騎士、人流児の3人の退場発表。残る橋山、長瀬角はジャニーズに残り、キングピンスとして活動を続けることも発表された。この日は21時からミュージックステーション、テレビ朝日系にメンバー全員が生出演。22時から 平野主演のドラマ、黒詐ギ、TBSK が放送されるとあって、業界内では動揺が広がっていた。長年、マスコミ業界に携わる関係者は、当時、本市にこう話していた。23時過ぎの発表には驚きました。滝沢秀明氏のジャニーズ事務所大社の際もそうでしたが、通常は新聞長官に間に合う時間帯に情報解禁になることが多いんです。 それを考えると、今回の発表は異例の形だったと思います。別の理由から、脱退情報を信じられなかったマスコミ関係者もいた。金プリはジャニーズの中でも断トツの中の良さを誇っていました。最近では、10月9日に決勝が行われた F1 日本グランプリに金プリメンバーが来場したのですが、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 と、ジャニー北川さんに自家談判したのは有名な話です。なので、金プリの5人がバラバラになるとは全く思えなくて、前での週刊式者は、脱退した3人を待つ茨の道についてこう語る。近年、ジャニーズ事務所所属タレントの退場が増えています。不祥事などを起こし、やむを得ずというパターンや、今回のように海外進出を目指してなど、理由は様々。 彼らはやめじゃにと呼ばれ、その後の活動も注目され続けます。しかし、ソロで芸能活動を続けていくには、地上波が取り上げてくれないとかなりきつい。退場しても、ある程度のファンはついてきますが、それ以上にファンが広がっていかないからです。ライブ活動はできますが、グループ時代の有名な楽曲は使えませんからね。 脱退を目前に控える三人、そして残り続ける二人の胸中はいかに。